はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久々に前橋にございます、AQ1 さんにね、お邪魔しております。今日はね、ちょっとチャレンジメニューに挑戦しに伺ったんですけれども、今回挑戦するチャレンジメニューがですね、この後ろに見えている、以前ね、僕も挑戦した、えー、3キロのうどんかな で、制限時間30分というもので、え今のところね、一応、ありがたいことに、タイムは1位ということで、なんだっけな、2分、2分なんちゃらみたいなので<笑>。 食べたっていいう頭のおかしいチャレンジがあるんでですけどで今回はね、そちらの3キロのうどんがグレードアップしたみたいで、えー、おおよそね、5キロになったらしいんですよ。かつ、制限時間がね、今まで30分あったのになぜか量が増えて20分に短縮っていう、まあ、意味がわからないね、まあちょっとチャレンジメニューがね、えー、誕生したということで、そちらのね、チャレンジ、えー、調整したいなと思って、えー、本日はね、えー、こちら AQ1 さんにお伺いいたしました。で、もうすでにね、えー、注文はしてありまして、えー、ただいまメニューの方はね、作っていただいて ていいる最中でではございますので、えー、商品がね届くまで少々待ちたいと思いますということで、えー、ただいまね、えー、こちらのメニュー到着いたしましたきっちりね測って5キロぴったりらしいです であの何でかわかんないけどあのご厚意でねあの天ぷらをいただきましたこれはね全然チャレンジで含まれないんですけど今回のチャレンジ内容を改めて言うとえ制限時間が20分でえこちら 5kg のうどんですねを完食した時点でえ成功ということでちょっと、ね、薬味とかもあるんですけどすいません今回多分僕は使う暇が余裕がないと思いますえそれぐらいねえ全力で挑まさせていただきたいと思います 今回のチャレンジメニューは本気で挑戦させていただいておりまして、飲食のマナーにそぐわず、お見苦しい部分もただございますので、あらかじめご了承いただきご視聴ください。3、2、1、ステップィーニングますいやー。 う、mm. ん Mm. <laughs> フ<笑>フ確実に飛ばしすぎたね<笑> うん、なお。<laughs> <笑><笑>僕の手元だと、はいえー、11分49秒って感じで す,、はい、相性ですかね、はいはい、ですね、はい、でも見てないようであの、皆さんが本当めちゃめちゃ真剣な眼差しで見てくださってたんで<笑>いや、頑張ろうと思って必死になりました<笑><おー><笑>ありがとうございますおーいやー<笑>お疲れいや。 あとはこの、僕は美味しくいただいたエビフライをゆっくりといただきたいと思いますよ<笑>っしゃーこっちでいい<笑>いやでももうちょっと前行ってもいかこれでここでこう食った方がいいな